はい、デタナメジャパニーズチャンネルへようこそえー、カタナですえーとですね、最近ちょっとですねあのー、登録者も徐々に徐々に増えてきましたんでねえーと、このね、SNS の方もねちょっとですね、宣伝していきたいなと思いましてえー、この動画をね、今作ってますけれどねあのー、そうですねえー、インスタ、G プラス、ツイッターなどねえー、スチーム、ミクシー、まあピクシブもねたまに画像とかを、あのー 出してるんでね、えー、よかったらね、見ていただいて、見てやってくださいって感じなんですけど、えー、最近はですね、ゲームのね、動画が多いんですけど、そ う, そうしましてですね、あのこちら、Steam っていうサイトでね、ゲームを買ってこう配信してるわけなんですけど、こちらの方でね、もし私のまあ動画を見ていただいて、えー、同じゲームやってるなと、えー、一緒にやりたいなとか、 いろいろありましたら、こちらの方からね、フレンドの方を飛ばしてもらって、えー、こちらもね、あのー、全然そういう風に受けますんでね、えー、もしよかったら一緒にゲームしましょうっていう感じなんですけど、えー、まあ紹介なんでね、ちょっと短いですけどね、えー、この辺で終わりにしますんでね、えー、もしよろしければ、えー、よろしくお願いします。えー、ご視聴ありがとうございました。バイバイイ。